9日放送の日本テレビ系オシャレクリップ毎週日曜夜10時からに、出演出演。キング、リンチェのメンバーへの思いや今後の目標を明かしたた。岸形高橋山、親がジャニーズ事務所に書類、ぶち切れましたね。単独でのトーク番組出演に、いつもは、キング、リンチェプリンスマングボーを後ろで聞いてるだけのことが多いので怖いっすねと、緊張気味の高橋高橋。 5歳からダンスを習い始め熱中していた高橋だが、ジャニーズ事務所へは、ある日かにファックスが届いて、親が書類を送っていて、一時が通ったから二時のオーディションに来てくださいっていう報告だったんですよ、と親が勝手に申し込んでいたのだという。高橋は、ブち切れましたね。絶対俺はダンスの先生になりたいんだから絶対オーディション行かないんだから。 と言い返したと振り返ったが母親がダンスのお金誰が出してあげてんのって言われて言い返せなくて、と結局はオーディションに参加し現在に至ることを明かした。菱形高橋山、メンバーへの思いに涙。その後、高橋の父からの手紙が読み上げられる場面も、 今活躍できているのは出会いとタイミングと努力と人柄だと思うとのメッセージに高橋は自分自身が見つからなくて大変だったんですよ幼少期からと振り返ると両親への思いを口に、父と母なくしては今の自分がいないと思う、と時々言葉に詰まりながら両親に感謝を伝えた。 また、同グループは2022年11月に平野市を、岸優太、神宮寺優太が2023年5月22日をもってグループから脱退することがジャニーズ事務所の公式サイトを通じて発表された。長瀬角と高橋海人、米印、こう、は正式には、はしご高、は、2023年5月23日より二人で勤務、リンチェとして活動していくアーグ。 番組終盤で、キング、リンチェとしての今後の目標を聞かれると耐え、切れず歓喜はまり涙を見せた高橋高橋。目元を何度も拭った後に、一人でも多くの応援してくれるファンに会うために、大きいステージとかもっと回数多く会えればいいと思いますね。 と、グループとしての目標を話し、メンバーが何よりも僕は好きなので、みんなが幸せに暮らせたらいいな、すっと友達でいれたらいいなと思いますね。と、メンバーへの胸の内を明かした。モデルプリス編集部、情報、日本テレビ、ノットスポンソード記事、モデルプリス。